演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はちこちらこちらファミリーマートキャラベルマカダミのドーナツを食べていただきたいと思いますん、うん、どんなドーナツなのかな赤パンジーエイトドーナツのキャラメスッール一コシコウというた感じの品相ですが どうやらその印象ねああ正解だったようですけど結構キャラメルの味が今のみたいにすでに叩きますねこれは濃厚なキャラメルというものなんでしょうかではいただきます うん、ドーナツ生地はふわふわしているの で, で上の手のキャラメルはやっぱり方向のちょっと苦みがあったのある感じでしたねただちょっとキャラメルの分量少なかったかなという気がするのでそこは残念でしたあとナッツの食感もよかったですが一箇所に固まってるのでそこが終わってしまうとというふになっちゃうのはちょっと残念でしたもうちょっと上にまんべんなく か, かてん方が良かったかなと思いますなので